こんにちは今回も前回に引き続き杉の剪定についてお話しします前回は大杉と呼ばれる多管仕立ての剪定方法についてお話ししましたけれども今回は幹が1本の単管仕立ての剪定方法についてお話ししたいと思います大杉の場合は芯を止めずに 先へ先へと伸ばしていきますけれども単管仕立ての場合は芯を止めて芯が増えないように管理していきますまずはこの木を例として見ていただきます木の頭の方ほど芯が立ってきますのでセーブします 脇枝をを残して芯を止めますおさらいですが大杉の場合は芯を立てて枝を払っていきます。 こんな風にねそして下の方の枝を整理して台を作れば台杉のミニチュアの出来上がりですさあ遊んでないで先へ進めましょう。 枝から吹いている胴吹き面を丹念に取り除きます非常に面倒ですがこれをやらないと良い仕上がりにはなりません 杉の木の剪定はほとんどがこの地味な作業です。 そしして伸びすすぎた枝を切り戻しますどこまでが枝でどこからが葉っぱかはっきり分かるようにしようという気持ちでやると良いかもしれません。 手元をお見せしようと思うのですがどうも込みすぎていてよくわかりませんねまあしばらくやっているとこんな感じにはなります切り戻す時はやや水平より垂れているような弱い枝に切り戻すとバランスが取れます さっきよりは見やすくなってきましたかねやっぱりわかりにくいかな このぐらい透けてくるとちょっとは見やすくなりますかねにしても地味すぎるなぁもうこの辺で体質なさっても構いませんよ なんか頑張れーって気持ちになってきますね。この後は解説はなしとします。せっかく撮った動画なので、まあ頑張れる人は見ていってください。ご視聴ありがとうございました。 最後までで見てたんですかすごいな自分が小僧の頃こんな風に親方の手元をずっと見てられたらもう56年は早くできるようになったかもしれません。ご視聴お疲れ様でした。